ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい今日はね、夏休みの、えー、初日ということで、私はね、ちょっと箱根に、えー、行ってきたいと思います。あの、向こう側にね、エクセのロマンスカーが走ってますね。はい、ここはね、えー、新百合川岡駅です。で、えー、私は、あの、まあ、向こう側から来る白いね、ロマンスカーに乗って箱根に行きたいと思います。お待たせいたしました。 2番ホームに特急ロマンスカー箱根号箱根湯本行きがまいります危険ですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください2番ホーム電車が到着しますご注意ください一番前から1号車2号車の順に一番後ろが10号車です はい乗り込みますシートが少し窓側を向いてますね斜めにシートが取り付けられてます、はい、VSE っていうのは、えー、ボールとスーパーエクスプレスの略です、えー、ボールトっていうのがドーム型の天井っていう意味で、えーね、こうやってドーム型の天井に見えますよねで、えー、VSE は7代目のロマンスカーになってます2005年3月に運転開始だそうです さあ、乗って、出発して乗っていきましょう。はい、シートにね、隠れて人は乗っております。車内メロディーを聞いてみましょう。 本のホーム付近に7時40分。小田原に8時11分。駐車場箱に入れ、ごとに8時27分に到着いたします。是非お手洗い4つ目マジで全車停電です。携帯電話はマナーモードに設定し、電話はデッキでお願いいたします。 はい車内メロディーいかがだったでしょうか 良かったですね秦野駅を過ぎると、えー、川が見えてきます右側にね、川が見えて綺麗ですね松田駅の JR5 点パーセント連絡する連絡線が見えますはい、田んぼが見えてきたらそろそろ小田原っていうところですね で天気がよもっと良ければ、えー、前の前方の方に富士山が見えてくるところです。 えー、新幹線の、ね、下をくぐって、えー、小田原駅に到着します小田原駅も、ね、なんか駅舎がすごい綺麗になってました はい、小田原駅を出発して箱根岩本駅に向かっています小田原駅からは、えー、箱根登山鉄道のレールになってますで、えー、昔はね最初、えー、箱根登山鉄道を走ってその後にね小田急線が直通運転をしたんで、えーまあ、車輪の幅のね違う電車同士を走らせるために、えー、3本のレールがあってそこを走ってます で箱根登山鉄道は、えー、リウダー駅っていうところに車庫があるんでまあ、そこまでね走らせるのに、えー、まだレールが残ってます箱根登山鉄道の電車に乗るには、えー、今は、えー、箱根湯本駅まで来ないと、えー、乗れないようになっていますんで箱根湯本まで来て、えー、小田急線でね来てそれで乗り換えて箱根登山鉄道に乗ってゴー駅まで行くっていうのが、えー、今のスタイルです 箱根登山鉄道に乗ったら何しようかちょっとまだね何も考えてないでちょっと朝来ちゃったんですよねうーん一応ねあのー、とことこパスっていう一日乗り放題のねフリーパスは買ってあとはもう箱根登山鉄道をもう行ったり来たりちょっとしてみようかなと思います はい、で、あとはね、今 VSE に乗ってるんですけど、まあ連接台車のね、感想はと思ったんですが、今、えー、一, 一番後ろのね、あの先頭の車両に乗ってるわけで、まあこれだとね、あんまり<笑>普通の電車と変わんないんで、まあ中間の車両に乗った方が良かったですね。あの連接台車っていうのは、あの普通電車って車両、一つの車両に、えー、まあ、前後、 車輪が、ね、くっついてますけどそれが小田急線のロマンスカーは、えー、車両と車両の間にあの車輪をつけてあの車輪の数を、ね、減らして乗り心地を良くしようとあとカーブも、ね、曲がりやすくしようということで、えー、連接台車っていう、ね、技術を使ってます。 45分発です。お出口は右側です。1号車と10号車の扉は開きませんので、2号車から9号車の扉よりお降りください。本日も特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物なさいませんようご注意ください。 箱根湯本に到着いたします。 小金湯元駅に到着です。車両と車両の間の連接台車はこれです。v s e すごいかっこいいですね。うん、なかなかねこれはねロマンスカーっていう名前がついているだけありますね。 右側の赤い電車が、えーまあ、小田急線ですて、えー、箱根登山鉄道の、あのー、フリーキップでも、ね、乗れますねあと、えー、奥の方が、ね、箱根登山鉄道のホームになってます。 アンタグラフがなんか反対方向についてるような感じがするなんでこの方向についてるんだろう<笑>。 箱根湯本の、ね、階段がエヴァに変わってます。でこの、ね、エヴァの階段を登って、えー、改札を出てですね、それで、えー、とことこフリーパスを買おうと思います。はい、デッキの方に来てみました。これは、ね、箱根湯本駅 の, あの改札出て元、もっと奥の方ですね、はい。箱根登山鉄道が走ってきました。おおすごい。これ多分 80% パーミルの坂かな。 あーすごい山を登ってる電車っていう感じがしますねかっこいいですね<音声>駅を出て富士屋ホテルの方の、えー、デッキの方に行くと、あのー、ロマンスカーとかね 小根元駅は前方がね見えますねそろそろ発車しそうなんでちょっと撮影しに来ました えー、富士屋ホテルのね、えー、前の川ですね、はい涼しそうですね、あのまだね箱根湯本は暑いけど、えー、山の上はね涼しいですね、はい、とことこチップです、これに乗ってね箱根登山鉄道を、えー、行ってみたいと思います。